風エ解析2、レッスン4。ステップ1、複素数の係数です。風エ急数のことを話してたんですけれども、f of t イクル、こういう相和なんですよね。えっと、cn かける ei オメガ0 nt なんですが、cn の係数が大文字の t 分の1の、これの積分なんですね。 えっと、f of t かける e のマイナス i オ メ, ガノットオメガゼロ n t なんですね。そしてこれが、前回にお話ししてたんですが、えっと、レッスン3として、今回には、えっと、あるところにはちょっとあの記号 が, が変わりますが、前回は空間軸 と, 軸として x 使ってたんですが、今回は時間軸 と, としては t を使います。 そして、これが基本周波数なんですが、このオメガ0あるいはオメガノートなんですが、大文字の t 分の 2π ですね。で、その t イコール、えっと、いつまでそれが繰り返すようになるんでしょう。それがその基本の時間ですね。そして、これが今回の、の、ふいえ、そうは、ふいえ、急数 に, については、ちょっと、それの係数については、計算してみましょう。 一つの簡単な例なんですが、これが一つのまあコーサインの波なんですが、コーサイン t なんですよね。0のところにはそれが1なんですが、それが対数になって、対象になってるんですが、左右は一緒なんで、マイナス π からプラス π のところまではそれが一つの基本の時間になるんですね。それが大文字の t になります。 そして、これがその対象になっているので、こういうふうに計算すると、2π 分の1のマイナス π からの π の積分なんですが、cos t かけるこれになって、これが n イコールプラス1とマイナス1のところには、これが2分の1になるんですが、それ以外のところは0になります。 そして、これが、こういうふうには書けるんですよね、図 で, です。で、えっと、この左側がこれ、これが時間領域なんですが、これが、右側が周波数の領域ですね。で、これが、プラス1とマイナス1のところには、この棒は立っているんでしょう。これの高さは、まあ、2分の1なんですが、 それ以外のところにはこの関数は0です。そしてこれが確認するためには c-1e-it 乗 plus c1eit 乗それが1 2分の1のこれがこの表現イコールコサイン t になりますよね。簡単でできてるんでしょう。これが確認なんですが次には イを入れたらどううなるんでしょう先のところには対象なんで、えっと、いそを入れるとと、その非対称になるんですよね。そしてこれが cos t プラス s phi なんですが、そのオレンジ の, の, の、えっと、カーブにはなるんですが、と、青いは cos t のままなんですが、そうするとと、この周波数領域にはどうなるんでしょう。まあ、 よく考えると、この位相緩和には、その係数には影響があるかなと思うんですよね。まあ、周波数が変わってないんですよね。えっと、ピークのところ が, が、えっと、ずらしてるんですが、えっと、その周波数が変わってないので、まあ、この、 図が周波数し か, しか表示してないので、もしかして変わってないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そうすると、nω0 のところがそれがプラスマイナス1のところにはそれが変更はなし。ですが、何が変わるんでしょうかねどうやってその位相がこういう急数には影響するでしょうさて、積分をちょっとやってみましょう。 これが前回と一緒の積分なんですが、えっと、c o s i t だけじゃなくて、c o s ン t プラス s p h になるんですよね。そうすると、これがこの表現になるんですが、まあ、左側があるんですが、その右側のところ n cos ンファイプラス i sine p h になりますね。そしてこれが、このところが、が、えっと、係数になるんですよね。 複層、えっと、数になるんでしょうで。基本的に一般としてはこれが複層数 に, に, になるんですが、特別の場合 に, に, には、えっと、それが、えっと、実数になるんでしょう。さて、これがファイイコールロの場合だったらそれが、これが i サインファイがロになりますからそれが実数になるんですが、一般で と, としてはこれがこういう風なグラフになるんですね。 この二つのカーブがあるんですが、えっ、ー、と、青い色がが、ファイイクウ四4分のパイで、オレンジ色がが、えー、2分のパイになるんですね。形と高さがいろんなところには変更になってるんですが、一つの重要なポイントががが、えっ、ー、と、整数のところには変わってませんよね。そしてこれが、右側がが、それがが、 周波数領域なんですが、これがマイナス1とプラス1のところにしかなってないんですよね。一緒になっているんでしょう。そしてこれが、この1のところにはそのえっと2つのカーブが重ねは一緒になっているし、2のところには2つとも0、3、4のところにはそれがもう0になっているんですね。で、それが右側には見えるんでしょう。そしてこれが、 えー、っとこの養生が、があのイソに、いそには依存しないんですよね。それが独立しているんですが。さて、これが、その、関数の極限をやってみましょう。円がだんだんだん、プラス、マイナス1のところ に, に, には近く寄 っ, て寄ってくると、とその、プラス、マイナス2分の1になりますね。 そして、これが0になってない場合にもかけるんですが、c プラスマイナス1はまあこの表現なんで、さっきの言ってたとおりでちょっと確認してみましょう。これが、もちろんこの9数 な, なんですが、この2つのタームしか残れないんですよね。さっき、これ以外は n イコ整数の場合には、これ以外は0になってますので。 そして、この長い表現になるんですね。えっと、まあ若干長いんですが、ちょっと、えっと、確認すると、まあ、これが、ね、えっと、計算すると、c o s t かける c o s phi, minus s i n t s i n phi になるんですね。で、これが、えっと、c o s t plus phi になるので、確認しました。 そして、これが、ファイはイコーゼロの場合には、まあ、コサインで t なんですが、えっと、それ以外の場合にも計算 で, できるんでしょう。そして、とまとめましょう。左側が f of t そ、それ が, が、その相和なんですが、えっと、右側が、が、が、その、あの、Cn の係数としては、こういう積分になるんですが、えっと、お文字の t は、その基本の、の, の、 ピなんですが、それがかける、この f of t e のマイナス i オメガ0 nt dt なんです。そして、一層のが変更があるとと、これがで、こ の, あの積分から出てくるのは複層数になるんですよね。で、えっと、この養生が、重みで、あの、重みねあの 何倍数の重みには関係になるんですが、それが、えっと、計算になりますよね。ですが、一つの重要なポイントがあるんです。そして、これが、今までは、これが、周期的な関数のことしか話してないんですが、えっと、基本の繰り返しがない信号はどうなるんでしょう。それが、次のステップにはやってみましょう。 そして、その時は、今までは、風影、風影、えっと、級数でとしては計算してたんですが、それが風影変換になるんですね。それがえっと連続的な計算になります。じゃあ、それが次のステップでやってみましょう。